リンチェプリンス .e 発表してからもその勢いは増すばかりだが彼の今後はどうなるだろうか今後の鍵が CM 出演にあることは間違いないでしょう。ジャニーズ事務所を退除することにより、ドラマをはじめとした地上並みのテレビ番組には一時的に出演が限られてしまうことが想定されます。そうした際の大きな収入源は、 継続的に契約できる CM 案件となる。事務所へのマージンが減ることを考えると、平野の手元に渡る金額は3ケラ4倍になってもおかしくありません。広告代理店関係者。平野の CM への出演契約は現在のところ、1本あたり6000万円程度と言われている。事務所退所後はある程度下がることも鑑みても、 契約金を総取りできるのは美味しいだろう。そんな中で平野の CM 企業にはあるジンクスがあることが見えてきている。ジャニーズ事務所の先輩が契約していた企業の案件を根こそぎ引き継いできたイメージがあります前で広告代理店関係者。では先輩たちから引き継いだ CM にはどんなものがあるだろうか彼の躍進を振り返ってみよう。 まずは、虫刺され薬、無比の CM だ。本 CM は2010年から10年以上にわたり、相葉雅紀がメインキャラクターを務めていたが、液体無比、発売50周年に合わせてブランドイメージを一新。合わせて平野へとチェンジした。 エバラ食品工業やアサヒ飲料など、息の長いブランドの一つである、無ヒを相場から奪い取った平野の勢いを感じさせる世代交代となった。次に挙げるのが大塚食品、ビタミン炭酸マチ、だ。本 CM では高校生役の平野が、プロレスラーの天竜芸一郎と共に出演。天竜と共にコメディタッチの世界観を演じきっている。 マチオといえばまさに青春ノ CM の代表作。過去にはブレイク前のヒロセスズアリス姉妹が出演するなど若手スターの登竜門というイメージもあるが10年近く前2013年頃に出演していたジャニーズタレントはというとマチエの CM といえば手越優也というイメージが広告業界にはあります。当時シリーズモノで放映されていた ハシレメロスはコメディタッチの街への CM の中でも終作として業界で近似党的に語られています。当時のテーツさんの明るいキャラクターと商品イメージもまさにマッチしたのでしょう。平野さんとテーツさんはキャラクターこそ違いますが、テーツさんのような突き抜けた演技も期待してしまいますね。CM ディレクター。最後に紹介するのは後世 ジュレームシリーズ。街角で出会った女性の髪の美しさに、平野が思わず足を止め、見取れてしまうというシンプルなストーリー。前での CM に比べると、平野のイケメンさがストレートに表現されている CM だ。ジュレームは2013年から松本順が務めていましたが10年目の、今年平野仕様にメインキャラクターを一新。 同じく構成の別ブランドのキャラクターに松本を追いやった形です。相場にしても、松本にしても長年ブランドイメージを構築してきたキャラクターをダッシュしたのは、平野仕様のタレントイメージが2022年にピークを迎えたと言えるでしょう。前で CM ディレクター。様々な商品において強さを発揮する部屋。今後の展望は、 ヒジャニーズになる平野にとって同じ境遇の新しい地図のメンバーカトリ、シンゴクサナギツヨシイナガキ、ゴロウの動向は参考になるでしょう。特に新しい地図の3人がメインキャラクターを務めるサントリーは新鮮さをタレント起用に求めますから平野の出演も十分に考えられます。前で広告代理店関係者。 テレビ CM は難しくても、ウェブなどでも様々な企業が莫大な投資をしている。むしろジャニーズ事務所はウェブには未だ及び腰なところもあるので、そこにリーチできるという面もありそう。つまり、より身近に平野仕様を感じられるチャンスかもしれない。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。